「も声も」「目覚めればまどろみへと消えて」「僕らがにと 「みんな大切だから明日を生きてゆく」「僕らが二度